こんにちは。お久しぶりですちゃんけんです。す、えー。今回はですね私が Windows から Mac に乗り換えてみて思ったことを正直にいいところ悪いところ話していきたいと思います私が Mac を買って初めに驚いたのはこのアルミ削り出しのボディであったりこのレティーナディスプレイの色の出方やキメの細やかさといったものに驚きました画面がきれいな Windows っていうのはたくさんあるんですがこういった UI の動きであったり こういったデザイン性の高さ、それからフォントの美しさなどは、えー、Windows が決して真似できない領域に達していると感じます。 そして何より、コンピューターとしての素晴らしさっていうのが、まず裏にファンがないということ。それなのに、柔軟時間もバッテリーが実際に持つということ。それから、動画編集などの重い作業も、比較的軽々とこなすことができるという、ハードウェアとしての魅力っていうのは、とても高いと思います。から、Mac は外れ製品が少ないっていうのもポイントの一つかなと思います。安さにつられて、Windows のローエンドのマシンを買っちゃうと、遅くてワードさえも使い物にならないみたいな製品が多数あったりするんですが、Mac は下の価格がそこそこ柔軟万が高い分、性能が悪すぎて使えない といった製品はなななかかくてですねそれゆえ5年とか経った場合でも比較的高い価格で買い取ってくれる場合が多いんですよねよく言われていることで私も実感したのが Mac ののタッッチパッドの優秀さですねこのように iPhone を触っているようなぬるんとした滑らかさがあってさらにまあデスクトップ間の切り替えもこう4本指でこのように右左にスワイプするだけで簡単に切り替えられると。 Windows でもできるんですが、Windows はですね、メーカーによって結構出来がまちまちだったりして、このタッチパッドの滑らかな操作性をオールウェイで体感できるのはね、このマッ c だけかなと思います。それからデスクトップの移動に関して、Windows とは結構作法が違っていてですね、例えば Windows で最大化というと、このデスクトップの中でこう最大化されるんですが、Mac ですと、この最大化ボタンを押すと、新しいデスクトップとなって、このようにサファリのデスクトップができましたよね。 こののようにに新しいいデスクトップととななっって一つの画面になるといった感じですねこれは結構慣れるまでは使いにくかったですねそれから YouTube の動画を例えば見ている場合でフルスクリーンにしたとしますねそうするとこのフルスクリーンの動画もまた新しいデスクトップとなって表示されるんですねでこれ最初は慣れるのが難しかったんですがフルスクリーンで再生しながらすぐに前の画面に戻るとかいうのがしやすいので意外と慣れるとね使いやすいかなと思います それからベタタッチツールというツールを導入することによって Mac のタッチパッドやキーボードをとてもとても便利に使うことができます例えば Windows ですとこのように画面左端にウィンドウを持っていくと左にこのようにくっつくと思うんですけれどもえこれをベタタッチツールによって Mac でも実現することができるんですねさらにタッチパッドを使ってこの画面を移動させずにこのように右に追いやったり 全画面表示にしたりととかいうこともできますそれからですねここら辺のキーっていうのはあまり使われないんですよね単独ではそこにコピーペーストなどを割り当てることによって例えばこのいろいろな部分をカットしてみましょうかこのようにしてカットできましたさらにここにペーストを割り当てておりますのでペーストペーストといった感じでコピーペーストをここのショートカットキーを使わずに実現することもできますしもちろん画像でも同じことができましてこれをカットして こちらのページにペーストしたりとかそういうこともできるわけですねそれから私が割り当てているのはこのシフトキーを2回押すとこれを全て選択するといった割り当てをしています例えばデスクトップでこのフォルダを全部選択したいといった場合にこのように押すとこのように全て選択されるといったこともできますねそれから私がさらに設定しているのは こ, この左下を押すとサファリが起動するように設定していてでこの4分指で こう強く押し込むと、えー、ウィンドウが消えるように設定していたり左上を押し込むことでスクリーンショットを撮れるあるいはここでスクリーン録画ができるといった設定にしています意外とこのベタータッチツールを使いこなすっていうのは便利なので、えー、ご要望があれば、えー、ベタータッチツールだけで新しく動画を作りたいなと思っていますそれからですね Mac のメリットとして思うのはサファリの起動がとても早いんですねちょっと開いてみますね このように比較的早く起動して、動作自体もですね、かなり滑らかに読み込みなどを行ってくれます。こちら 4K の動画なんですけれども、プロキシなどなしでスムースに読み込んで編集をすることができるのがメリットだと思います。私、Core i58 世代の メモリ 8GB の Windows のパソコンを使って同じ作業をしていたんですけれどもダヴィンチリゾルブは結構重くてですねスムースに動いてくれなかったんですよ。カクカクしていたんですけれども Mac ですと 8GB の 256GBSSD が 256GB の吊るしのモデルでもかなり滑らかに動いてくれます。 私も実際 Mac に乗り換えてみて、確かにすごいなと思います。例えばですね、銀行などのセキュリティが固いサイトに行きますと、ログインするのにワンタイムパスワードっていうのが SMS で送られてきたりするわけですよ。で、その時に iPhone に送られてきた SMS の認証コードを マックでそのままままコピーして、そのままログインすするることができるんできんよ、ねまあ普通 Windows を使っている場合ですと iPhone を取り出してきてそのパスワードを覚えて、まあ、5桁6桁こう入力してログインってなると思うんですけど覚える必要もないし iPhone を取り出す必要もなくそのまま貼り付けることができるっていうのは Mac を使っているならではのメリットかなと思いますそれからクリップボードを Mac と iPhone と iPad で え、すべて共有することができるんですよね。例えば、この iPad で GoodNote で勉強していたとしますね。こちらの Mac で調べ物をしていたとすると、この Mac で調べ物をしていたその画像をこちらでコピーして、こちらでペーストすれば、LINE などを介して、こちらに送る必要なく、そのままパッとコピーペーストすることができるわけですね。これはもちろん逆もしかりで、 例えば今 iPhone を使って何か調べ物をしていてあ、これ便利そうだなと思ってコピーしてこっちで検索をかけるっていったこともできますし例えば iPad で今 Apple のサイトを見ていますがこれを見たいなーってなった場合にここに iPad からっていう項目があるのでここをクリックすれば直接同じサイトを開くことができますこれはですね例えば Mac で何か作業をしていて外に出ないといけなくなったっていう場合に iPhone をパッと取り出して これと全く同じサイトをそのまま開くことができる。とても便利かなと思いますね。それから、ユニーバーサルコントロールという機能がありまして、これも便利なんですけど、時々ね、あの、スムースに連携できない、こう、動きがガクガクしちゃう時があるんですけど、例えばそれどういう機能かといいますと、この Mac のトラックパッドやキーボードで、この iPad を操作することができるんですよね。例えば今 iPad をこの右に置いてる状況なんですけれども、これをずっと右にやると、こちらの iPad に移るんですね。で、この状態で、ホーム画面に戻ったりとか、 あるいは、まあ、例えば YouTube を開いてみるとかということができますねでこちらで文字入力をするという場合でも例えばこのように文字入力をして検索といったことも全て Mac の上で行うことができるので並べて作業している人にとっては Mac と iPad をスムーズにこのようにシングルスに、ね、連携させることができるので便利かなと思いますそれから iPad を Mac の外部ディスプレイとして使うことができますもちろんワイヤレスで使うことができますこれはですね、まあ、画面を広げたいといった場合に、まあ、外付けディスプレイがない場合などで便利で 例えばこのサファリのウィンドウをこちらに移動させたいとなったら右に移動させていけばこのように映ることができるわけですねもちろん外付けディスプレイですのでこの Mac の方で操作ができますこれもねかなり便利かなと思いますね、まあ、こちらで動画を再生しながらこちらで実際に作業をするといったことが外付けディスプレイとして気軽に使えるっていうのがね Mac のメリットかなと思いますただこれもね時々不安定でこちらの接続がパッと切れちゃったりとかすることがあるので安定感を求めるならちゃんとディスプレイを買った方がいいかなと思いますねいかがだったでしょうか Windows から Mac に乗り換える際の参考になれば幸いです。いいところ、悪いところをまとめた PDF を概要欄からダウンロードしていただけますので、ぜひご利用ください。後編では Mac に乗り換えて良くなかったところ、悪かったところを見ていこうと思います。それではまた後半でお会いしましょう。ぜひぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。